なにい最後にっお土産になりましたーーはははい、何何何ががててる何何何ってるこれは何って思うあ、あ読んでみコーヒーだねおそそそそううううす切るか すごい これまで、あの美味しかったもんねあのそうそうそ う, そうちょっと慌てて食べたけどそうそ う, そ う, そ う, そ う, そう<笑>慌てた w <笑>あと次はあとははまだあるのうんなんか違うんだよ、これこれそうあ、これはコピブブックうんちょっと違うんだ 違うよと違うよ違うよ あ, 違う あ, あ, あ違う、大きさも違 う, 違うあ、ほ、うんとだ何が違うのこれ里入り里なしこれブラックカーあーコーヒーあー、ブラックコーヒーかあーなあ、豪快分てあ、豪快分なのあ、これ豪快分なのそう一袋そう、えー袋えー、これ里入ってるから里なし あ, あ、そうかあ、そういうことかこれ、えー、インドネシア人気なコーヒー一般的に人が飲むやつあと何があるあとは こ悪いよこれ あ, あ、ああ隠れてた、ね、あ投げなななここれれれいいよ隠ててたたねシシシーババインドネシア人人みん好好きき若、ね、若者は若者って言若者は、ね、<笑>う好きな人いたらうううらを渡すあ本当そうそう そ, うそう自分で食べる<笑><笑> ミルクチョコレートカシシだ あ, あ、カシューね、カシューね、うん、さあさあさあそうそ う, そうーカシュー好きだよ、ねうんうん、はそれもいいい食食食べる食べない食べる<笑><笑>食べるなかはでーありがとうややで<笑>インドネ僕の一歩 ー ハ, ッーハッピーハッピーハッピーハッピーいっぱいーはいこの後計算するねはいこれインドネシア語は一つって日本語ないでしょそういう感じサトゥ・レンチェンサトゥレンチェン・サトゥレンチェンっていうババこれ1つ何て言うの、うん、日本語なんて言うそれ一つ 一連のものというか一 連, 一, 一連のものインドネシア語はサトウレンチェンサトウレンチェンサトトレンチェンサトレンチェンサトウレンチェン<笑> 次お土産ありますけど。ズーん。あら。あ。バッティ ッ, クああッティック。はい。一枚？いや一枚だよ。その中一個選んでもらって。あ, あ。あ。あ。パパこっちのが合うかな？あそうな、ね、の？あパパあっちのが合う。うね、じゃじゃん。これは何？パンツ？パンツじゃないよ普通に。<笑>じゃないじゃないじゃない。ズボン。ズボンズボンズボン。ズボン チャックついてる。そうチャックついてる。可愛 い, いじゃん。本当だね。あこれいいね。これ夏用？夏用もちろん。冬だったらどうやって着る？履いて見てもらう。はい。いやここじゃないよ。ちょっと着替えるところここではありませんよ。暑<笑> い, い, い。暑い暑い暑い。誰誰？あはははははは。これはいいね。<笑><笑><笑><笑> あれ可愛 い, い ね, <笑>いいね前の柄とポケット後ろの柄 が, 違が違うんだだだお腹があれだかわい、ねねねね、い。ななな<笑><笑><笑>、まあ、ないならないらら大大大丈丈丈夫夫夫これ上だ ここれれやはどう だ, 一緒だサいね いや、わ い, い, <笑>いにななっっっちちとれれれれ違う一、ね、一緒一緒パパそそその、ね、パパーーちょこ派派手手すぎる<笑>派手だ可愛いね。<笑> うんれがちょ こ, ね、この回、ね、こういうな<笑>、ね、このドョももう、はい、かティックだかううう服を着てどうか行こうかなーってーいーそ感じで着たらい い, いいでしょう。 写真ななんねこここここここれれれバババババババテテテテテテティィィィィィィッッッッッッックククククククよりじゃなくててて<笑>だっっっけダダダスススタタタいいいいううううがががが男性ものののや、柄柄これは もしこういう柄ガ柄ラガラだったらバティックになりますね。あ, いいねあの黒いやつあるよ、それじゃああ。黒いのそうだね、あっちにあるね。女性のこういう感じはバティックっていうああ、なるほど。バティどクでしょ。うん、ょっう違うよね。出ったらではなくてバティックです。そうそうそうなんか幾何学模様みたいな。そう。うちょっと違うでしょうん、ちょっと違うね。そ、うん、ういうものが、柄が違うから。ああ、その柄で言うと、ね。そう、バティックって言う。 うん、ははい〜いい〜じゃゃゃゃかわいいかくっっっっつけるとこののりがとっちゃうううううううちゃんすん<笑>岡おかまちゃんじゃまちちちちにににねね大変だなど う, <笑> う, ちなってう<笑>いう感じどううい感じ女の子 はい、guys、今、yeah. 日はお会いしましょう。お会い l ましょう。お会いしましょう。お会いしましょう。<笑>